Step 2, Basic Ingredients. Step 2, 必要な材料。まずはこれが秘密の鍵を作るためには、量子も釣れば必要ですね。例えばこれが Psi ラスの状態で、それが01プラス s 10ですね。これが Alice と Bob を同じ規定で測定すると、これが相関には完璧になるんですね。あるいは完璧に逆になることもあるんですね。 これが、えっと、まあ、出てくる結果が完璧には、と 確, 率えっと、確率的には55、50% 10になるんですか。それはちょっと見てみましょう。ですが、これがと秘密の鍵に使えることにはできます。それが、まあ、どういうふうにはできるんですね。これを、例えば、アラスとボブ が, がと、X の規定で測定すると、二人とも、この場合には、 Alice の結果がプラスになると、Bob の結果もプラスになる。確率は2分の1。i c e の結果はマイナスになって、Bob の結果もマイナスになる。それも確率も2分の1。i c e の結果はプラスになって、Bob の結果はマイナスになる。それの確率は0。で、i c e の結果はマイナスと、Bob の結果はプラスになる。これも0になりますね。 この上の列にはそれが 100% にはこれがどっちかにはなるんですが。それがアリスとボブの結果は一緒になって、そうするとアリスとボブは2人ととも00持っているか11に持っているか。それがどっちかにはなる100。100% になりますね。これが秘密な鍵はランダムになってこれが使える。 で、例えば、えっと、Z の規定で測定すると、00になる確率は0。11の確率になる。それも0なんですが、この場合だったら、01の確率は2分の1。と、10の確率もこれが2分の1になりますね。これが、ア c スが0になると、o ブはいつも1になる。ア c スが1になると、o ブはいつも0になる。 で、これが、えっと、まあ、逆になってるんですよね。これが、まあ、と、相関が、が、全く反対になってるんですが、これと、ペアとしては、アラスとボブは0、1持っているか、か、1、0に持っている。で、ボブが、が、それが分かっているなら、二人とも Z の規定で測定したらと分かっていれば、ボブは、自分のビットをフリップして、そうすると、と、えっと、同意になってるんですね。00か、1、1になっているんでしょう。 で、そうすると、これが完璧なのランダムな鍵を作れることができます。じゃあ、それがいいんですが、もし、それが完璧な両親も連れになってなかったら、これがどうなるなのかなこれが、それが、まあ、問題になるから、アラスとボーブは完璧な両親も連れを持っていること、それも確認するべきです。じゃあ、どうやってこれが、 これが、まあ、鍵を作るためには、これが、こういう完璧な、な、リオシモツレは必要なんですが、あとは、これが証明できるなら、この完璧なステートを持っていると証明できるなら、これが、セキュリティも、もう完璧と、証明になります。で、これが、リオシモツれを、えっと、 二つのキュービットだけをエンタングルされということは、それが証明になるんですが、これが、えっと、モノガミオブエンタングルメントとなりますね。これが、えっと量子モツレのモノガミ。じゃあ、モノガミオブエンタングルメントはどういう定義でしょうアラスとボブは完全量子シモツレを持っていれば、マ a x i m エンタングルステートを持っていれば、それが相関、イーブとの相関 は, はゼロになります。これが、 アリスとボブ は, はその完璧な両親も連れを持っていれば、ボブとイーブはエンタングルはされてないし、イーブとアリスもエンタングルされてない。で、これが、まあ、完璧にはな ら, ばならないことは普通なんですが、それがどのぐらい強いかを証明できるなら、これがアリスとボブのセキュリティは、その安全性は強くなります。 そうすると、最終的には作れる鍵の容量も増えるんですね。で、それが、エンタングルメントは完璧にできているかどうか、一つの手法としてを見てみましょう。これが CHSH のイニコワリティ、CHSH 不等式になるんですが、それが、えっと、まあ、いくつか、最初、このモジュールの最初の方のレッスンには、えっと、 CHSH ゲームを見てたんですが、この場合には CHSH inequality, CHSH 不等式。で、これがどういうことこれが、まずは、交点の場合を見てみましょう。えっ、ー、と、アラスとボブは4つの、の、ランダム の, の変数を持ってるんで、それが、各変数が、プラス1かマイナス1になる場合です。これが、 A, A bar, B, B bar と呼びましょう。で、こういう数式で計算するとと、a かける b plus B bar, plus A b a r る b minus B bar, それが必ず、プラス2になるか、マイナス2になるか。それが、まあ、えっと、台数としては簡単なんですが。そうするとと、期待値、これが、expectation value には、こ う, こういう、 山括弧には書いていることが、これが期待値なんですね。expectation v としては、これをすると、平均にはどうなるのか、これの平均にはどうなるのか、それが、えっと、プラスにして、絶対値にすると、これが、と、0と2の間になりますね。で、これを、これが S と呼びましょう。これが、えっと、 AB の, の, の、uh, 期待値と AB バーの期待値と A バー B マイナス A バー B バー の, の, の期待値としてはそれ が, が合わせてこれが交点の場合には必ず2を超えられないでしょう。で、これが CHSH Inequality といいます。これが CHSH の不等式。で、これが交点の場合なんですが、量子の場合にはどうなるんでしょう。これがまあ A と B によは 完璧に、あの、ランダムになっている場合になっているんですが、漁師の場合だったら、これがもっと、あの、強い関連になるでしょう。それがエンタングルされている場合。で、これが、アリスとボブは、p s の状態を持っていると、これが、その後は、A、A バー、B、B バーを見てみましょう。で、これが繰り返すことは必要なんですね。えっと、一回だけなんですが、 えっと、これが、期待値が AB が、こういう数式になるんですね。と、b プサイかける A, かける B, ψ, k プサ イ, プサイ に, なるになります。そうすると、これが AB の定義なんですが、AB, AB バー a A bar B, マイ n ス A バー B バーにる こ, れこういうふうに計算すると、これが S の, の, の数式になるんですが、これが、 2以上になる場合もあります。でこれが、えっと、0, と0と2の間だったら、えっと、交点のステートがこれが真似できるんですが、2と 2√2 の間になっていると、これ が, が、量子も連れができているこれ。それが証明になります。で、これが、ψ プ, プ, プラスの状態 で,、ね、で, で, で考えてみましょう。で、これが A はこれが測定規定になるんですが、 A が, が Z の規定で測定すると、A バーは X の規定で測定すると、B が、これが Bob の測定の規定なんですが、それが Z マイナス X と Z プラス X でこれが4つ の, の, の測定の手法なんですが、Alice は2つが か, から選んで、Bob は別の2つから選 び, 選びます。 そうすると、これが、えっと、完璧な ψ プラスの状態を作っていったら、これが s イコール 2√2 になります。これが、まあ、統計的なんですが、これが繰り返して繰り返してやると、これ s の計算を繰り返して、だんだん 2√2 になります。で、これが m a x i m a CHSH violation と言います。でそ、れそれが完璧な両子状態、e n で持つ状態を作ったとの証明になります。 で、そうすると、これが、セキュリティは完璧になっている。それそれの証明になります。これで、そうすると、これが素晴らしい。